はい、皆さん、こんばんは。えー、朝霞市のアッピーというチームでございます。えー、19年目にして初のファイナルステージということで、とてもとても嬉しく思っております。応援のほどよろしくお願いいたします。さあ、この3年ぶりの再開戦、各チーム、我がチーム、いろいろなことがあったと思います。 特に我がチームも非常に大きなものを失いましたでもその失ったものを笑顔を元気に変えて踊るのが我がチームですお さ,、ね、さあ踊り子行きましょう大腸を塗りしめ手になる子に握りしめ 青空遠足、大きな大きな、ひまえのように。素敵な笑顔を探せる。ハッピー。よいやつだ。そういや。ハッピー。真剣勝負。 Yay!、No! Yay!、No! の時を超えて今を踊れあの人同じ熱い空仲間と駆けるこの花舞台全身全霊知って花咲き舞い上がれ「ついッいは」「つッやったついやった」 y e s o r r この花たい今まで流したこいいのその涙ととのあっこの青空に大きく咲くひまわりのように大きな大きな色を探せろスイスイスイザイスイヤーやブラスイヤスイヤスイヤスイ さあ行く追いハハハハハハハハハハさあさあさハさハハ い、笑い泣き笑え、あの日流した涙こだわって今この大きな花舞台で笑顔を探せろシーシー アッピ、えー、名乗れこの会場にいるすべてのお客様、そしてすべての踊り子、そして今日この場所に来れなかった仲間たち、そしてこの素敵な出会いに感謝を込め、全身全霊、礼、ありがとうございました。ッピー